はい、どうも、ご視聴いただきありがとうございます。ポリエです。まあ、ガメラ実践もね、グリーンピース残すところ、あと2回となりました。まあね、ちょっとね、考えたんですけど、もう来週ね、閉店ということで、となるとね、やはりね、もうお店自体が完全にもう回収機。もう絶対ね、おそらくね、言うまでもなく、見るまでもなくね、背負気だと思うんですよ。まあガメラをね、仕事としてるんで、これはね、しょうがないんだけど、まあやっぱりね、背負けのないを、まあずっとね、 まあ、打ってるっていうのはちょっと し, しんどいんで、ちょっと行く前にね、ちょっとパチンコでちょっと2、3枚ぐらい買ってから余裕がある状態で色むのであればね、こっちまで結構心をゆくガメラをね、感動できるかなっていうふうに思ってて、まあ、なので今回はね、久しぶりにパチンコ日記やりたいと思います。2、0、呼吸を鳴らしてからガメラの実践に行きたいと思います。はい。 フフつ い, てるこれ<笑>いつも通り店内を見渡すだけ見渡しながらリゼロコーナーへ数十回転回すも1軒当たり10回転しか回らない5000円使い隣のリゼロ台へこれも数十回転回すも全く回らない総投資1万円ここで見切りをつけて初当たりのいいハードボイルドへ 当たるるまでに400ゲームかかるこの時点で投資は2万 7,000 円死にかけるしかしその後は100分の1の確率で当たり続け設定しさはないものの2610枚の回収に成功今日も勝ってしまった勝利をかみしめながら店を出るもうね2万 7,000 円入れた時はねもうね今日終わったなと思ったんだけどやっぱねハードボイルだ。 さすがだねはい投資がね2万 7,000 回収が、えー、5万 3,000 円で、えー、収支がプラスの2万 6,000 円あ今日ね休日なんだけど全然人がいなくて自分の売ってるホールね多分皆さんが多分一度は聞いたことあるぐらい有名なすごいお店なんだけど全然ティスカップツとか全く打たれてなくて当然はたももうしく売ってなくてみんなどこ行っちゃったのかなと思って見たらみんなパチンコ行っって。 ちょってんだよねもうやっぱ A タイプね<笑>俺もディスク2の面白さわからないけど波動はすごい、ね、面白いん で, でねああの、ね、あの皆さんのおなじみのヒムさんねあの月収があの去年まではね50万ぐらいあったらしいんだけど今ね13万とか12万ぐらいしかないらしいんで。 そっちの方もね是非ね見てあげてくださいあの僕のやつはねもうおもちゃみたいな動画なんでいいんですけどあっちの方はね生活かかってますんでツイートとかもねリツイートしていただければというふうに思いますはいそれではえ画、ー、面の本気スタートです もご視聴いただきありがとうございますラスト2回となりました、まあ、ガメラ2台になったわけなんだけどねまあ、閉店ね決まりましてそれ以降ですねまあ、ガメラは、ね、ほとんどね稼働されてないです前回もそうだったんだけどあれ置きなんですよね、まあ、なのでねまあ、下手にまあ、ガメミッションとかやらず私もねもう破産する中ですからあの、ガメミッションとかやらず えーとーまあちょっとね、危ないなと思った時点でもう去りたいと思いますでね、ね俺ねまあ、あのー、先週したんだけど実はあの、グリンキーズにはねこういう風ななんかね、一週間の台をなんか l i 見れるサービスがありましてまぁ、あ、ね、あのこれもね、あのー活用していながらねで頑張っていきたいと思いますまぁ、あ、今後どうするのってことなんだけどやっぱり皆さんこのね、YouTube で、ね まぁ、あ、YouTube やってるとみんななんか儲かってるとかね作曲しがちなんですけど私のチャンネルはね、すでに赤字営業ですはい、あのなぜバランのほどね、金減ってきます、はい、まぁ、あ、ただね、あのー、まあ、これ毎週日曜日収録してるんだけどやっぱりパチンコ打つ機会が少なくなるんでまぁ、あ、その分ね、あの所持金はあの減りが収まってるといいますか、はい I did that. 全額 A かな てされる や, つあやめあ、これなかなか珍しい6ジャックで530枚 あと10枚でやめようと思ったんだけどこれ2画目だよねチリを出てないからうーああダメあと10枚だったわも、えー、う進化であああ間違いないよ、えー、あ, あ ここでね、バーニュートとしたらあのジャック1からスタートするからどうしてもお金がない時はもうねバー揃えた方がいい設定したなし、まあ、一回ちょっと見てみましょうか、まあ、ガ合ーはね233分の1で完全に1位以下で 5.27 まあね中段から当たったのが3分あるけど ただもうすでに何回回してるかというとう8 0 0回って回してるから実質1なんだよね。またねまあ仕事としてはやりきったかな一回も見せてなかったしね、ねまあ、皆さんもね、まあ時給 700, 700円ぐらいの仕事になりますからあのちょっと大丈夫なのかなっていう目で見てる、る俺が行ったらそっぽ向いた。<笑><笑><笑>はい、ということでね、えー、まあ今日もね。 ええー、実戦ね終わりまして。フリさん今日の収支いくらですか？今日の一万三千円で回収がですね一万二千です。まあちょっとね正円負けた負けちゃったんだけど、まあら円のね重要なことは、まあ、来週で閉店なわけなんだけど、さらなる出場所がもうないということで、もう引き継いでもらう形になります。もうおっぱいチャンネルでいいんで。 でこれをちょっと見てる皆さんにちょっとね1個ね聞きたいと思うんですけど人間 の, 女性の胸部でバウンドし多分ね、まあ、皆さんはね多分我々が見てると思いますけどこれね私はね証明したいんですよ。あ人間のねああの物理の世界には男性力っていうのがあってスーパーボールこっから落としてここまでまだ跳ね返ってきたら男性力 1.0 ってことなんだけど多分ね おっぱいにこれポンってなったら多分ねこれ以上行くと思うんですねなのでそれそれの検証になってしまいますこのまんまちょっとお店が見つからないと残念ながらまあ、来週までに見つからなかったらもうあのパチンコパチ研究所じゃなくなっちゃうんでただのおっぱい動画になっちゃいますからはい皆さんそこら辺の方はご通知お願いしますということでえっと本日もお疲れ様でした